皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月22日、バージョン 5.5 後期のメインストーリーが終わったので、サブストーリーのクエストが一気に出現しました。いわゆるエピローグみたいなものなのでしょうが、バージョン4の時は、このサブストーリークエストで明かされる重大な事実があったりしました。今回もそういうのがありそうな気配がします。とりあえず、上から順番にやっていきましょう。 というわけで、クエストナンバー674をクリアしましたが、早速重大な事実が明かされました。本当に、油断も隙もありません。このクエストだけで、5000文字くらいは語れることがありそうです。まだ一つ目だというのに、なんて胸に刺さるお話なのかと。何の変哲もないように見えたこのブーケ一つですら、1000文字くらいは語れることがありそうです。 ここからは余談ですが、ドラゴンクエストの世界には、必ず王様がいるのです。町や村のレベルでは、町長や村長が統治してたりしますが、国家のレベルになると、必ず王様が統治しているのです。つまり、ドラクエの世界には、首相や大統領などというのがいないのです。これが今回のクエストナンバー674の裏テーマだったりすると思っているのですが、完全にネタバレなので、ここでは自粛します。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。